はい、今日もね、ゆうじのお笑いずっこ系料理チャンネルに来ていただいて、よろしくお願いします。<笑>よろしくお願いします<笑>、うん。ありがとうございますですね。えー、料理のおさん、ゆうじゅでございます。えー、今日はですね、なんとですね、えー、皆さん、ちょっとね、僕を見て思うことありませんかなんとですね、今日ね、お酒一滴も飲んでないですね。お酒一も飲んでないですね。なぜお酒を飲んでないかっていうと、僕は本気だからでございます。 はいえー、今日はですねあの料理チャンネルいっぱいあると思うんですけども一番ね料理チャンネル色が出るのってどういう料理かっていうとね僕はこれだと思うんですよチャーハンだと思うんですね。はい えこれ、ね、チャーハンっていうのはね本当にね何て言うんですかねもう戦いなんですねチャーハン動画ってね一番荒れるんですよチャーハン動画ってものすごいもう激戦区になるんですねえその大海原にですね私ですね、まあ、YouTube チャンネル始まてでまだね1年ちょいっとなんですけどもえやっとですね料理研究家らしくですねチャーハン動画を出そうと決心いたしまして今日はですね至高のチャーハンえ僕が思う一番うまいチャーハンでなおかつ家でできるものです 家庭で簡単に再現できるもの。 これをですね、やっはいそれではですね、材料紹介に行きたいと思いますまずですね、まあ、今回ちょっと真面目なのでちょっと一つずつ解説していきたいかなと思いますこちら今回使うご飯砂糖のご飯でいきますこれですねチャーハンの中では米からチャーハン用に炊くっていうレシピもあるんですけども僕のチャーハンは砂糖のご飯でもめちゃめちゃうまいチャーハンになりますなので今回は米にこだわらないそういうものにしてあの普通の硬さのお米だったらうまくいくそんなレシピになってますので今回は、えー、砂糖のご飯これチンして作っています、えー、あとですね、 卵, です卵はですね2個です。これ多分ね、2個使ってる方結構珍しいと思うんですけども、僕の場合は卵2個、えー、と卵たっぷりのチャーハンを、えー、作っていきます。これがですね、えー、これで作るのが、えーとね、黄金チャーハンになるんですね。えー、と黄身の比率が高く、すごく黄色いチャーハンになります。こちらを使っていきます。あとですね、具材なんですけども、えー、具材ですねかなりシンプルです。今回はですね、お肉。これはですね、なんでもいいです。豚こまでも全然平気です。 ただです、ね、油がついてるところの方が豚の脂が米に吸われますので、えー、美味しくなります、えー、今回は豚バラを使ってますが豚こまでも豚ロースとかでも、えー、と余ったお肉で全然平気ですチャーシューとかを使ってもいいんですけども家庭にないんですよねあんまりね売ってるところもあるんですけどもなんかそのベーコンとかと一緒に売ってるチャーシューっていうのはあれチャーシューであってチャーシューではないんですよね成形肉だったりもするので、えー、なのでそれを使うんであれば豚バラを生のまま使用した方が、えー 近いです。こちらを使っていきます。あとですね、こちら、えっと、長ねぎですね。長ねぎこんなに使わないんですけどもこの、今日は切るとこからやっていきますので、この切れ端を使っていきます。大体ですね、このぐらい、えっと、5センチぐらいですかね、みじん切りを、えー、使用していきます。あとですね、これ、お好みになるんですけども、僕は入れた方がいいと思ってるんですけど、生姜です。この生姜がね、えー、っと香ることによって、かなりチャーハンのランクが上がります。香りがつくんですよ、生姜のね。こちらはですね、1かけより薄いですね。だいたいね、グラムで言うと3グラムぐらい。 ですこのちょっとがクオリティの高いチャーハンになりますちょっとねなかなかね僕のチャンネルではあんまりなかったですねこれね、えー、とここまで、えー、クオリティを<笑>求めるっていうあでもでも家にあるものでできますから、はい、これ全部家にありますよねはいこれでこれで作っていきますちょっと一と手間で最高のチャーハンを作っていくってことそんな動画になってますはいそれではですねこれから至高のチャーハンを作っていきたいと思うんですけども至高のチャーハンを作るのに一番大切なものって皆さん何だと思いますか そうですね、テンションですねではですねこれから、えー、最初にテンションを上げる作業に移っていきたいと思います、はい、これすごい重要な作業ですのでね僕的にはですよはいこれいらない方もいらっしゃると思いますが僕的にはすごい必要な、えー、アイテム、はい、ですまずね氷を入れますでですねこちらね角ですねえー、っとね、適量入れていきますでねこのウィルキンソンをねこれは別にハイボールのプロモーション動画ではありませんのでねでこれを飲んでいきますああ作れる はい、やっていきましょうかはい、それでは下ごしらに行きたいと思いますまず生姜です、えー、こんな感じで、えー、千切りにしてした後ですね、えー、横からきてですねえー、っと本当に細かいみじん切りにしていきますこれをね、入れることによってチャーハンがね、パワーアップしますで、えー、切っていきますネギね、えー、っとネギはね 大体ね5センチぐらいいで大丈夫だと思いますちょっとね大きいところはね、えーえー、刻んでくださいね、えー、でですね、えー、とあと豚肉になりますはいえー、とこちらですねまずねお塩ね軽く振っといてくださいはいこんな感じでねで切りますできれば、えー、細かくこれ切ってください米とね均一化した方がね美味しいんですよ、えー、と細かくねあさいの目みたいな感じで切ってあげてくださいこのねえー、と形まで切っておくと米とよくなじみますんでねということでですねえー、と卵です 次、卵ははね、事前に割っておきます、はい、はい、で、溶くのも完全にね混ぜ全部ね黄色くしなくても大丈夫ちょっとね白身がね見えてるぐらいでも大丈夫ですこれぐらいで大丈夫です、えー、じゃあですねえー、っと、やっていきたいと思います、えー、でですね用意するのは先ほどの具材はね全部ね手元に置いといてくださいね あとご飯これ 熱, 々熱々の状態使ってくださいチンしてすぐのチンしてすぐの状態ですねあとですね調味料も手元に置いておきますまずです、ね、お塩はい、えー、とこれ小さじ半分になります、えー、味の素ですパッチフリぐらい入れます、えー、と僕のチャーハンはねお酒を使うのでお酒を用意しておいてくださいはいこれですねであとハイボールを用意しておいてくださいいいですねこれ飲むと何でもできる気がしてくるんですよねきっと最高のチャーハンが作れるはず はいではですねまずね油から入れていきます油はねえっ、ー、と大さじ1半ぐらいですでこれですね今日はねあの豚バラを使ってますので油が結構ついてますので、えー、豚バラから出る油も考慮しております肉類がなければ大さじ2ぐらいでちゃんと大丈夫パテルよりで作るチャーハンは、えー、大体ね見てるとね油が全然少ない油はないとお店みたいなチャーハンにならないんですねお店はめちゃめちゃ油使ってるのでああいう味になるんですポイント1はねすることなく油を使うってところですね火にかけていきます少し強火で大丈夫です でごめんなさいあと黒胡椒、これも、えー、と手元に置いといてくださいねまずですね豚肉を入れていきますはいで今回はですねチャーシューじゃなくて生の肉を使ってますので、えー、最初に炒める構成を入れております炒まることによってお肉のね油を洋一の豚の油をねこのねチャーハンに使わせる油の中に、えー、入れ込んでいきますちょっとね焦げ目がつくぐらいまでやっていきますはいここぐらいまでになったら大丈夫ですそしたらですね肉をですね端に寄せちゃいますここに油だまりができるんですね こ こ, からが勝負ですここから早いす、ねま、ですよまずしょうがを入れますでね少し香りが立つんですよ、えっと、卵を入れていきます、えー、そうしたらですね、この状態でもうご飯も入れちゃいますでここでですね崩していきますお玉のすすめを使ってよくですね、えー、ご飯を崩していきます砂糖のご飯は、ね、結構、ね、固まってますんで、ね、よーく崩してあげてください、はいはい、これで結構ね、ほぐれていきましたでここでですねト味を入れていきますお塩です 小さじ半ね小123456788六りの八イスの味のーですねで炒め合わせよーくねよーく混ぜてくださいこれね調味料が固まっちゃうとおいしくないんでね<笑>あの、あおんなくても大丈夫です僕は口であおっちゃうんですけどもあおんなくても全然平気ですはいで、ここでですね長ねぎですねさっきの長ねぎを入れていきます長ねぎはねそこまで火を通さなくてもね、軽く火が通るとね甘みが出ます これ入れていきます、はいえー、そうしましたら、ここで、えー、っと思ってる3倍の思ってる倍の胡椒を入れてください、はい、このこしょうを、ね、結構入れます、えー、こうすると、ね、香りがすごく良くなりますでこで、皆さん、どうですか、ちょっとね、パラッとしてきてるの分かりますかね、パラッとしてきて、でここ で, ここで、えー、大さじ1のお酒です、はいでもね、こ, これはねこ、こうやってあえてますお酒が入ることによってパラパラとしっとりの中間になるんですね。 僕はねチャーハンはねパラパラよりねしっとりも入った方のがおいしいと思ってるのでこれをやっていきますあとね香り付けあとね、えー、と水分が入ることによってチャーハンの脂っぽさが軽減されるっていう効果もありますちょっとねあの脂と水分が結びつくとドレッシング状になるんでねこうしてもう完成ですはいじゃあですねえー、と出来上がりましたのでこれを持っていきます中華産だとお玉に盛るんですけどもご家庭にそれはないので、えー、とお茶碗で盛ります テフロンパンで作ってたんですけどもご家庭ではね強火でテフロンパンを使うとですねテフロン死にますので僕のはですねテフロンパンもう死んでますからやっちゃったんですけどもご家庭でテフロンパンを、えー、強火で作る使うときは、えー、気をつけてくださいね、はいえー、できれば鉄のフライパンが好ましいですはいこんな感じですね、えー、盛り付けましたら、まあ、少し押してください、えー、こんな感じですねお皿を上に乗っけてこうひっくり返せばですねはいこんな感じですねほらもうね中華屋さんのチャーハンになったでしょうぐらい ちょっとね意外と重要なのが印象はいこれをね添えていきますこれがあるとね全然違うんだな見た目が可愛いからねはいということでですね料理研究家が本気で作る、えー、至高の黄金チャーハンの完成ですはいということでですねできましたので早速食べていきたいと思いますいただきます<笑>はいということでこのねチャーハンはねもうねめちゃめちゃいい匂いしてるんですよねまあまあまあちょっと食べてみましょうか <笑>いやもうねもう本当本当言っていいですかこれ以上うまいチャーハン食べたことないです完璧すぎる僕はあの本当に僕自分の作るチャーハンすっごい好きなの で, で僕チャーハンはものすごい昔ハマって作ってたんですよその時に、ね、かなり試行錯誤してチャーハンばっかり作ってたんですけどもやっぱりね、えー、とこれに落ち着きますねシンプルなチャーハンはいやうまいな うまいんとにまあポイントとしてはもう香りがねほんの少し入れたしょうがあったじゃないですかあれの香りがねすっごくねこのチャーハンの良さを引き立ててます ね, ねお肉もあの細切れにしてあのチャーハンの米粒と一緒に口に運ばれるようにしてあるんですねなのでですね噛んだ時にやっぱねお肉のねあのジューシーさが口に広がるんですよ でこれがです、ね、もう非常にねあのこのチャーハンね高級感をね漂わさせてるんですねこれはねこのね味をこの動画で伝えられないのが残念だなっていうぐらい非常に美味しいチャーハンに仕上がってますこれはね本当にあに間違いないです本当にごめんなさい生意気なこと言っちゃうんですけどもめちゃめちゃうまいですこれこの紅生姜うで、ね、一緒に食べていきたいと思いますこれね美味しくチャーハンを最後まで食べるのが、ね、重要なんです いやい や, いやこれ最高だねチャーハンにハイボールこれあれはやるんじゃないかなチャーハイハイチャーかなハイチャーはやるとこれね本当にうまいあと油をかなり えー、使っってるんんでですすけども脂っこくないんですね最後の、えー、とお酒入れたお酒大さじ1が結構効いててパラッとねあの米粒一つ一つはねすごく立ってるんですけどもそれであり少ししっとりしてるので全体がすごくまとまってるんですよこれち ょ, ちょっといいですかちょっとカメラマンに食べさせていいですかこれ本当にうまいんですよ食べますカメラマン今食べますはいカメラマンの哲也です哲也 初, 初登場です、はい 結構食ったね<笑>めちゃくちゃうまいめちゃめちゃうまいでしょ、うん、多分ねあんあこれどうだろう結構完成されてるんでいや僕本当にもう自画 自, 画自賛しかしないんですけどあんまり食べたことないんですよこのうまさのチャーハンを佐藤のおは作ってますから ね, ね。あのコツをつかむとねこんだけ美味しいチャーハンができるっていうのをもう皆さんに伝えたくて今日はチラフで、えー、動画を撮りました、うん、本当にうまいこれもう あの皆さんには言っちゃうんですけどこれチャーハン動画、えー、とね3回ぐらい撮り直してますこれだ僕があまりにもチャーハン熱が強すぎて3回撮り直してるんですこれ今日ねあの1回撮り直して<笑>まあそれちょっと間違えちゃったからなんですけども1回撮って「ありがとうございます」までやったんですけど後々見返して「いやもっとうまいチャーハン作れるんじゃないのかな」と思って「ごめんこれお蔵入りにしていいと思って」 言っておにしたんですよそれで今回ちょっとバージョンアップしてあのすごい研究を重ねてここのチャーハンをえっ、ー、ともう昔からこんな感じで作ってるんですけどもやったんですけどあのね今日今日これ作ったチャーハンがもう、あのー、僕史上最強にうまいですこれ本当にぜひ僕と同じ作り方で一回試してもらえるんです本当に美味しいチャーハンができるのでガチでおすすめです、はいで「至高の黄金チャーハン」これマジでうまいぜひ試してみて はいということでね今回の料理またはですね僕の飲みっぷりがあなんかもういいなと思った方はですね是非高評価およびチャンネル登録をよろしくお願い致します